小菊の花の作り方を詳しくご説明します。お花紙一枚から二つの小菊ができます。お花紙を半分に切ったら二枚重ねにします。八等分の蛇腹折りにしたいので、まず四箇所折り目を入れます。全部谷折りになるように折りましょう。 それをさらに半分に細く折っていきます。山折り、谷折り、山折り、谷折りと繰り返していきます。はじめに折り目をつけているので、きれいな蛇腹折りにすることができます。真ん中を人差し指で持って半分に折ります。人差し指を抜いた輪のところにハサミを入れ、引っ張るようにして切ると、 きれいに半分に切れます切ったうちの半分をさらに半分に折りくるりと向きを変えて折り目でない方から角を丸く切り取ります反対側も同じように切りましょう開いたら真ん中の折り目のところをホッチキスで留めます2つともできたら 2枚重ねになっているお花紙を開き、形を整えます。ここが分かりにくいところなので、説明用に色を変えてやってみます。蛇腹折りをある程度開いたら、端のところからオレンジと緑に分けて開いていきます。片側ができたら反対側も同じように開きます。 紙が破れない程度に根元までしっかり開きましょう。これを90度回して机の上に置き中心を指で押さえます。説明用に色を変えた方は花びらの間が空いて見えますが同じ色を2枚重ねて作ると間が空いたようには見えずボリュームのある花になります。中心部分は 黄色のお花紙を4分の1に切って作ります。くしゃくしゃに丸めたら、指先に液体のりをつけ、転がすようにして丸めます。のりをつけすぎるとベタベタになるので気をつけてください。花の中心に液体のりをつけ、丸めた黄色のお花紙を貼れば出来上がりです。 画用紙で作った菊の葉っぱを添えると、ぐっと菊の花らしくなります。壁面飾りにしたり、鉢植えのようにしたりしてお楽しみください。